初めて会った時、初めて会った時、こんにちは。私はミキと申します。こんにちは。私はミキと申します。お会いできてうれしいです。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 嬉しいです。嬉しいです。これから。これから